あのう、お手拍子なので、盛り上がっていただければと思います。どうも、よろしくお願いいたします。がん、サイバーガンス。 you <laughs>